はい、えー、ホームセンターでこういうシリコン製の耐熱チューブを買ってきました切り売りなのでめちゃくちゃ安いです数十円でねこの2つ買いましたで、これをこちらにね、えー、はめてその耐熱性があればねあの取っ手が熱くならないかなと思ってまあ、短い取っ手で使える可能性も一応確認したいと思って試そうと思いますがちょっとねギリギリのサイズなのでこのままだと入らないんでね 少し角を取ってやりたいと思いますはい、えー、こんな感じでね角を落としましたでこれだったらね多分入るんじゃないかなと思いますので入れてみますあそうですね いい感じですねちょっときついぐらいがいいので多分ベストだと思いますこれこんな感じで、えー、入れてやれば、あのー、内側に<笑>洗剤とかつけないと入らないですね奥まで、はいえー、こういう時はねちょっとしたあのけ、ー、ん水みたいなねまあ洗剤でいいんですけどを塗ってやるとスルッと入りますんでね、えー、覚えとくと、まあ、便利かもしれません 意外とね、この辺がね、コツだったりするんですよね。でこの辺が分かってないとえらく苦労したり、えー、このシリコンがね傷んだり裂けちゃったりとかね今度はほら、簡単に入ります。はいいい感じですね。ここのここはちょっと先っぽは出さないぐらいギリギリ出ないぐらいにしときましょう。そううするとね、っっかりここに手が当たっても 金属が厚くななってても手が火傷しないのでめっちゃ短くなりましたけどねこんな感じでどうなんでしょうねこれぐらいですねはいで2本。 できましためっちゃね、えー、これだったらね1 5 0度なんで耐熱が、まあ、それ以上熱くなるとまずいんですけどまあ言ってもね 200°C ですぐダメになるとかそういうことではないので結構いけると思います、まあ、工業用のね耐熱シリコンチューブなので強いですはい、えー、ではね組み立てていきますこのね角度、えー、曲がってるのがね角度間違えないようにしますね はい、OK、です。こんな感じでね出来上がりましたので、えー、これで焼き物をねじゃあ実際に焼いてみようかなというふうに思います、まあ、持った感じとしてはねこう短いんですよね短いんですけどごとくに置いた場合にこれだとね水平が保ちやすいんだったらもうこの長さの方がいいかなという気がしますしまあ逆にここまで短くしなくてもね あの水平が保てるんだったらやっぱり折りたたみ式のねもうちょっと長いハンドルをつけたいなというふうに思いますまあ焼く時にねどのぐらいやりやすいかっていうところをね優先して判断したいと思いますでは早速調理をしてみたいと思います、えー、これですね乗った感じいいですねあの下にこう今までだったらこうね垂れ下がってたんですけど取っ手がね軽くなったので そんんなな感じがほとんどないですねただやっぱり当然こっちの方が重たいのでね少しこう斜めにはなります水平じゃなくて少しですねにはなりますね、はいえー、ただ2枚重ねるとこの部分がより重たくなるのでねどうなんだかなとまあその辺はねちょっと様子を見たいと思いますので、えー、じゃあね適当でいいのでウインナーいつものね 感じで、ウインナーをまず焼きましょうか今ハンドルロックがねないので今までだったらねロックがあったんですけどちょっとないのでそこはねあの、気を使わないといけないかもしれませんけどやっぱねほとんどこうあれですね斜めにならないですねこれはねもしかしたら大成功ですねこの長さっていうのはだからある意味ね本当に理想的な長さかもしれませんまあちょっと火が強いので 一瞬でで、でかかけちゃううのでなるべく弱火ししましょうかシングルバーナーだとねどうしても炎が強いんでねでね今のところね、熱くないですねこの間はね弱火でももう3分経ったら、ね、熱くて持てなかったですねこの短い取ってじゃあねただ今の時点では全然大丈夫です 結構いけそうな感じがしますね、これだと。やっぱりシリコンチューブっていうか、まあ、シリコンがね、耐熱性が高いので、しかもこうね、えー、工業用だから、あのまあ、安心感もありますし、安いですよ。あの、いくらだったかなちょっと出しときますけどね。静止画で見てくださいね。1メーターあたりいくらだったかなっていうので、買ったのがね、10センチなんですよ。なんで、その10分の1。 買ってるんですな、ら60円とかなんかそんなんだったと思うんですけどねそれを2本に切ってこう5センチ五5センチのね今チューブにしてつけてますまあ持てないことは全くないですねあそもそもこれソロ用ホットパンなんでちっちゃいので全然いけますねこれはい卵はね1個ギリギリになるんですよね結構もう 料理始めてからどううでしょう4分ぐらいはねずっと弱火のままですけどつけてるんですが全然いけそうな感じですねこれ胡椒を入れましょう黒胡椒とちょっとねシナモン入れたいなで、えー、ケチャップぐらいかなはい熱くないですねやっぱりこの取っ手をつければ。 かなりね、うまくいきそうな気配ですはいちょっとひっくり返しましょうかうんこれね、いいかもしれませんねよいしょはいで、くっついたかなちょっとくっついてるな パッとね、外せにくいいい、があるるんですよねくっついてるとねつてとはい、外れましたこのそれをホットパンはね本当にね優秀でね全然くっつかないんですよねはいこんな感じでもう前も言ったと思うんですけどね私の場合爪をねあの DIY でね切り取ってるので なのであのどの角度でもねこう付け外しができるんです2枚に分割ができるようにしてますあのもともと買った状態だとね思いっきりこう180度以上開かないとね外れないんですよそれはちょっとね私はもうすごくあのもどかしかったのでこれ購入してきたもう翌日ぐらいにはねカットしちゃってねそれは別の動画で紹介してますのでまだちょっとくっついちゃったかなあなんかねすごいいい感じです見てみますか はい、こんな感じでねいい感じになりつつあります、はい、もうちょっと焦がしたほうがいいかなはいもうできたと思うので火を止めますでは開けてみましょうドッグンドッグン誰かみたいですねはいどうでしょうかこんな感じです い い, ですね、いい感じじゃないですかねはいでねいつもこれを私はそのまま頂くんですけどもうね取ってね全然熱くないですねあのここ金属のところはねもう触ったら多分一瞬でやけどするぐらい熱いですよただねここは 全, 全然全然だね、うん、多分よっぽどよっぽど皮膚が薄い人じゃない限りはね全然大丈夫なんかねこれがいいかもしれませんう なんかね、これすごくねいいかもしれませんねあのー、もう短ければ短い方がいいのは事実だと思うんですよねその方が、えー、コンパクトなんでねなんせこれがいいかもしれませんね前っ、まあ、ていうとハンドルをロックできる仕組みはあった方がいいかもしれませんけど必ずしもねそれも必要ないと思いますのでこれでねいいかもしれませんねはい、えー、こんな感じです 使い終わりましてね、えー、どっちもねこの取っ手の部分はね全然大丈夫ですこれがいいかな特に取っ手がね溶けてるとかそういう雰囲気も全くないですしねこれはいいんじゃないかなと思いますではいただきますはい、えー、ということで食後ね今洗ってきたんですけどまあ正直なところシングルバーナーとか家庭用のコンロだったら もうこれでで十分ですねあのこの長い取っ手はいらないですねただし焚き火の場合はですねやっぱり火が大きいのでこれだと短いのでおそらくねもう火が直接このチューブに当たっちゃうと思うのでやっぱりまずいと思うんですだから、まあ、焚き火用に、まあ、これをね、えー、折りたたみでつけれるような工夫をこの後してみたいと思いますが た、まあ、多分普段 の,、ね、あの家庭用の、ね、ガスコンロのようなものとかあのシングルバーナーだったらねた、まあ、多分面倒なのでもうこのまま私は使うような気がしますこれでも十分に、ね、え熱くならないということが判明しましたのでこれはこれで使い勝手が良いという結論ですということで今回は、ね、一旦ここで終わります今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画、ね、いいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました バーナーで使ったら白くなった。バーナーは強いな。